小賀葵です小原好美です鈴木亮太です三人合わせてかぐや様ま告らせたいですはい<笑>ということで12月18日に最終回を迎えたコクレディオですが、うん、2021年よりかぐや様ま告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦の新しいラジオ番組がスタートしますどうぞどうぞバカ出してあお願いしますこが<笑><笑>のセリフ<笑> パーソナリティは、篠<笑>宮かぐや役、小川葵、藤原千佳役、小原好美そして、石上優役、鈴木亮太の三名でございますやったドンブルだすごいね、うん、新しいコーナーなどは、次回の国クレイディオでお伝えしますので国クレイディオ3もお楽しみに国、うん、クレイディオ3の初回配信は、二千二十一年一月十五日を予定しておりますということで、皆様、